あいいね、あ今日からも朝方向かずっと夏休みだったらいいのにのほんとそれなそういやさ渋谷で起きた無差別銃乱射事件やばかったな あ, あれやばかったよね私あの時マルキューにいたんだけどめちゃくちゃ怖かった えマジでそれやっぱあれ確かテロ認定されただろうえ本当なのクク気をつけようなみんなフィッスってあれユミなんだお前朝からなんか難しそうな本読んでんなあおはようあーなんだクゼ君かおいなんでいきなり残念そうなんだよつうか何読んでんだえー。 と量子力学えそんな本一般的な高校生が読むものじゃないと思うんだけどそうまあなんとなく気になって読んでるんだけど二重スリット実験とか量子テレポーテーションとか有名なのだとシュレディンガーの猫の話とか結構面白いと思うよシュレえ猫 なんだそりゃまあ思考実験の一つだなどういう話なんだクゼ君の頭に猫耳をつけて折ってたたんで箱詰めしたら朝起きて蓋を開けるまで観測されるまではクゼ君が生きてる世界と死んじゃってる世界の両方があるかもって話ね2分の1の確率で死ぬ箱だないや意味わかんねえよつうかそんな物騒な箱に箱詰めされちゃうわけ俺 しかも猫耳それにしても猫耳つけたクゼくんなんてごつい猫<笑>でじゃねえよだいたい男の猫耳とか誰とくだよなもん需要ねえだろおはよう3人とも何の話をしてるのあ、ヨウちゃんおはようおーヨウかおはようあーなんか難しい話 シュレンなんとかの猫がどうのこうのみたいなああシュレディンガーのへえ四隅が知ってるってことは結構有名な話なんだなうんそこはかとなくバカにされてる気がするのは気のせいかな気にすんなでどういう話なんだよみゆみの説明じゃよくわかんねえんだわクゼ君って頭蓋骨の中まで筋肉だもんね揉むぞこれ、えー おいクゼぶん殴っていいか<笑>まあ簡単に言うとクゼ君の手に肉球手袋つけて箱詰めしたら箱を開けた時に生きてるか死んでるかが決まるって話ね開けるまでは両方の現実が重なっているっていうそうそうまあシュレディンガー博士の本来の意図は真逆で重ね合わせの否定をしたかったみたいなんだけどねえそうなのうん 草場の陰でちゃうねんほんまは否定したかってんとか言ってそうへーなあお前ら何でもいいけどよなんでそんなに俺を箱詰めにしたがるわけそれはねクゼくんうちゃんも私も二人とも可愛いにゃんこ様を箱詰めになんて脳内でもしたくないからよ俺ならいいのかよまあクゼ君だしねクゼだもんなほんまやらどういうことだこれおはようあ おはようお う, うたばおはようおはよう俺の方が先についちまったなああ<笑>みんなおはようみゆみこれさっきから預かってたんだけどあたしお手洗いに行ってたから拾った本人の方が先に来ちゃってたみたいんあ私の定期券通学路で拾ったんだって預かってたのよ だよえっ誰ってえっえっと学級委員長さんだよあーありがとうあとでお礼言わないとだねとりあえずホームルーム始まる前に私もお手洗い行ってこなきゃだで4人で何を話してたのん ああ、それ猫の話だよあああの有名な思考実験のクゼに猫の着ぐるみ着せるやつねだからなんでそうなるんだよ<笑>それよりも一夜みゆみと何かあったのあんたたち2人だけがずっと会話が噛み合ってないじゃないみゆみは無視してるわけでもないしだいたいあの子がそんな陰湿なことをするわけがないそれにあれは あれは本当にあんたが一夜だけが見えてないうん違う見えてるのに会話もしてるのに存在してないみたいだったねえ一体どういうことなの学級委員長はあんたじゃない一夜一体何があったんだ二人がこの間の銃乱射事件に居合わせたことは知ってるわあの事件に巻き込まれたショックで ミユミが前後の記憶を一部なくしてることもでも何かおかしすぎるよあのテロに巻き込まれてむしろ今生きてる方が奇跡だ奇跡奇跡かまさか一夜お前あそこに行ったのか <タッ> あ, あこんなバカ野郎カ<タッ> ど, どうしたのどういうことか説明しろ一夜カセッ落ち着いて、えっと、手を離してえっとえっとえっとあの時あの時みゆみは撃たれたんだ。 無理味監視急げ一人でも多く助けるんだ誰か誰 か, 誰かママを助けてお願い血が、血がいっぱい出てるあなた、しっかりして救急車が来たわよ四十代男性、腹部に被弾二十代女性、左下肢大腿部に被弾レッド、搬送だ子供ナはグリーン、一緒に乗せやれ七十代男性、心肺停止レッド…くそ七十代女性、レッドこれは… 耳、耳、耳、10代女性右胸部被弾これは耳は耳は助かるんですかクとりあえずレッド失血が多すぎるヨーハンタ歌一急げ君は怪我はないね急いでこの子の両親に連絡しなさい 胸を撃たれたんだあのままじゃきっと助からなかっただから仕方がなかったんだ俺にできる手段は他になかったんだよえちょちょっと待ってそれってみゆみはあの子はショックで気を失っただけなんでしょそのせいで前後の記憶を少しなくしてるってそれに撃たれたって。 そんな傷跡なんかどこにもなかったわよ一体どういうこと千年過ぎに行きやがったんだよ千年過ぎ何それ千年過ぎの言い伝え嘘まさか川外神社の言い伝えあんなのただの名刺なんじゃ四隅あれは本物なんだ昔な ガキの頃に一夜とみゆみと3人で行ったことがあってその時は大怪我をした子猫を助けてくれって祈ったんだそしたらそしたら子猫は助かったよちゃんと叶いやがったそんなのたまたまただの偶然なんじゃそれにそれが本当だったとして子猫の怪我はただの怪我じゃなかったんだ多分 カラスかなんかにやられて潰されてた目もほとんどちぎれかかってた足の怪我も血の跡でさらも全部全部なかったことになったんだ嘘でしょそんなむちゃくちゃな今ここで嘘をつく理由も意味もねえだろいやそうだけどいくらなんでもそんなの信じられないって 気持ちはわかるぞ双葉でも実際に見たんだ何度でも言ってやるあれは本物だまさかだけどあれだけの力全くの代償なしにってのはちょっと考えられないどう考えても危険すぎる一夜お前 一体何を支払ったんだ一夜君クゼ覚えてるかあの時神主さんに勝手に敷地に入ったことを叱られたけど子猫は引き取ってくれることになっただろう あ, ああ確かナナコって名前を付けてたようなそれがどうしたそのナナコちゃんが治った時にみゆみが言ってた言葉を覚えてるか 確か子猫は自分のことを覚えられなくなまさかああしった代償は耳の中の俺の記憶過去と未来にわたるすべての記憶だ未来にわたるすべてどういうことだ 過去と未来の記憶過去の記憶はまだわかるけど未来の記憶ってこれから先俺と何度会ってもどれだけ言葉を重ねてもみゆみはみゆみは俺を記憶することができないってことだ。 <笑>なお前なんてことよくわからないけど俺が持ってた「干渉する力」とか「存在確率」とかあの人は言ってたよちょっと待って「干渉する力」「存在確率」それにあの人千年過ぎの神様だ本人は神とは違うって言っていたけど 神少なくともそれに近しい存在でもないとあんなことはできないと思う千年過ぎの神様ふたばちゃんは知らないこの町富木川町の古い言い伝えのこと小学校の社会科見学で川外神社に行くのは結構定番なんだけどえ知らない 私中学からこっちに来たから あ, あそっかえー、っと富木川町の名前の漢字が今は「富」「喜び」「川」なのは知ってると思うんだけどもともとの読みは「時川町で」で漢字も戦前は「時間の時」の「時」と3本線の方の「川」の2文字だったんだそれは聞いたことがあるけど。 町の西側を流れてる富木川のその西側つまり時の川の向こう側にある川栖神社は時間の流れの外にあって祀られているご神木に願うと望む未来を選び取れる願いが叶えられるって言い伝えがあるんだよよくあるただのおとぎ話よね俺もそうだと思ってたさ子猫の時も夢か何かだったって でもあの時、救急車でみゆみが運ばれた後、俺は神社に走ったんだ。どうやって神社にたどり着いたかも覚えてないけど、気がついたら、目の前に大きな木があって、風も、音も、何もかもが止まってたんだ。 ここはあなたはここは重ね合わせの箱の外私は観察し試作するものまさか本当に本当に神様それはあなた方の神の定義によりますお願いです お願いですみゆみをみゆみを助けてください<笑>その願いに関して可能あそそそれじゃそうお答えすることはできますが助かる未来を選択できるという方がより正確でしょうあなた一人のエネルギーでは 時空の改変を行うには足りませんそんなの選択でも改変でも何でもいい弓が助かるなら何だっていいお願いです助けてくださいあなたがこの世界に干渉する力の一部を願う未来を引き寄せるエネルギーとして変換すれば ですがそれでもよろしいですか俺の一部干渉する力それって世界のリソースは有限ですあなたが助けたいと願うものの中にあなたの記憶が存在する確率可能性がなくなるということです過去もも未来も すべてえ見えなくなるわけではありません話せなくなるわけでもありません同じ空間にいても違和感を感じないでしょうただ一度すれ違っただけの通行人の顔をあなたは覚えていられますかみゆみの中から俺が ななくなる端的に言えばですが選択のやり直しを行わないのであればみゆみさんがあなたへの思いを失うことはありませんそれはみゆみをこのまま死なせるってことですかここに今ここに救う手立てがあるのに 忘れられたくない失いたくないあいつを誰にも渡したくないそんな俺のエゴでわがままであいつを死なせるそん な, そんなでも俺は俺は<笑><笑><笑> もう一度お尋ねしますどうなさいますか他に他に方法はないんですか残念ながら今選べる方法は存在しませんそれで 美美は助かかるのですか時空を観測し望む現在を引き寄せることができるでしょう。